久留米ふるさと大使の在イキクマです久留米市出身で今は東京で役者として活動していますそれとグルッパですはい、えー、二人合わせてはい、何にします<笑>はいです、ですはい、ありがとうございますえー、今回、えーえー、原点回帰ということで久留米の方で、えー、カレンダーの撮影をさせていただきましたすべてオール久留米の土地土地で 足を取らせていただきましたもうホントにあの久しぶり帰ってきたんですけれど人の温かみを感じれましたしあの自然の豊かさにも、えー、触れてきましたもう改めて久留米はすごくいいところだなと感じました、えー、皆さんもぜひぜひ久留米に来てみてくださいそれと、えー、カレンダーの方も気になった 方, に気になった方は、えー、事務所の方にご連絡してくださいお願いします は<笑>いて<笑>ああう動いたくて大丈夫ですよ。<て>